大盆栽祭りで何を買ったかっていうよく言う戦利品のご紹介という、はい、ご挨拶をくれました大盆栽祭り大勢の方来てす<笑><笑>終盤に来て<笑>は い,、はいはい、こ, いこんにちはちはい今日は5月7日の午後ということで、はい、まあ普通午前中大体収録多いんですけど、うん、大盆栽祭りのまだ疲れが取れないと 全然足腰がね、うん、えっ、ー、と痛くてということでえ と, とりあえず午後ということにしたんですが、はい、今日はあの大盆栽祭りで何を買ったかっていうよく言う戦利品のご紹介というゆるい、はい、動画に、うん、<笑>まったりとあの聞いていただければと思いますので、はい、まずですねえーと私大体がもう日日の日 の朝市で、うんはいえー、いいものを買うと思ったらそこで買わなければなくなっちゃうとそれとちょうど九さんともすれ違いましたけど5日の最 後, いや最後、ね、もう閉点間際に、はい、売れ残ったものを安く買おうという意地汚い盆性で、うんえー、買い物をする大体その二通りまあどんなものかとかっていうことなんですけどもおすめがねこれの御用末ですけど、えー、これはですね、えー、まあいわゆる繁殿外って受刑としてはそんな珍しくないんですけどまずこの、えー、と太皿なんですね、うん 大体こう根はこうなってても大体細いようなものがたくさんあるんですけどそう太いということと破傷がいいというところですね、うん、で枝も割と詰まってますよねそうそうなんですよでこれはですねここに太いまあ抜いた枝があるんですね<笑>ここは将来的にはシャリをですねここからこんなふうにグーッと 入れてんていってシャリ見せたいなだからこれも出っ張ってますけどそっくり削っちゃうか、うん、まあ心拍みたいにこう飛び出しても面白いかと思うんですけどシャリを作って、まあ、ここは普通にへこませると思うんですけど、うんうん、そんなような作りをしていくんでこれはねやがて取っちゃうと思います普なになくなってきちゃうだから普段私なんか作る時は刺し枝みたいなやつをこうやって用意してやるんですけどちょっと普段と違う作りにするんでまあいつでも。 できるだけこれだけの太さで短さがありますので、えー、ギュッと凝縮した形のコンゴリスタ、あのものを作りたいなとうい。次、次です。いや、じゃないと思います。次じゃないんおそらく、おそらく。あ, あ、だから、さっき言ったように、これを太らせて、ちっちゃく作ってるから、これだけ太くて短い。これはどちらで購入。これはこちらで。あ、こちらです。はい、とじの方で購入いたしました。高そうです。これが一番。 これはですねえとやばい場でー私にしたらちょっと珍しいかなと思うんですけどえとなかなかこれだけ の, あの足元の。 変化っていうのがなくてこれでもう公衆やばいですこれで、うん、でもがは今の作業はもうとりあえず、うん、樹形作りっていうことでやっぱりこちら側流れるような木になってきますので、うんうん、こちら側をこう少し抑えていって小さくですね。ということであんまり若いうちは私はもう 木, ど木作り中心にやっていくんで花だとか実だとかっていうのも後回しにして、うん、とりあえず、うんまあ、木作りですね。うん こんなことでやっていこうと、だから次次がど う, うのっていうのを無視してですね、とりあえず長い葉っぱを少し切っていくと、うん、はい。これもいいお値段です。うんまあまあ、まあ、でもこれは安く、ね、割と安かったですけど。これも当場円。そうですそうです。これもですね朝市はあの結構。 たくさん い, いものありますの で, う で, す、ねえー、でこれはうんと念願の去年私45本買ったんですけどやっぱり山木なんですよでないですこういう商品の山木がシャリが こ, やっぱこれだけ粘、ねね、点してるっていうねこれはこう1本だけだったですね山木、まあ、去年出した方がちょっと今回出してないのでですね<笑>でこれは今作業としてはやっぱりちょっとね古ルパが黄色くなってるのがあります 前9月ごろにト屋が出るって話をしたことあるんですけど今の時期5月前半から中旬に向けても少し黄色い葉っぱがあってですねそういうのは整理していきますこういうようなこういうような葉っぱですね実は午前中針金が結構食い込んでたんで針金外しをしましたそれからこういうメツみなんかもできますね それと杉葉が出るんで11月以降の剪定がいいよっていう話をしたんですけど、はい、肥料を特に上げなければ一応大丈夫ですこういう長いやつをですねでこれ葉芭はが結構いいんでそのまま差し木をしたいなと思ってますそ、はい、らくこれは、まあ、木としては天然の木なんですけどもこういう糸魚川の心拍を継いだ木ですのでちょっと継いだねところが非常に分かりづらいんでこれ多分。 さっき見てたんですけど、枝が3本あるんで、はいえー、っとここでついでここがつい で, で多分これかここに大元の枝があってそこにこれを つ, んでついでるんじゃないかと、ね、これもねという形で今度実はちょっとこのついきの仕方をちょっと勉強していきますん で, ああですちょっと紹介できないと思うんですけど紹介できないんです、ね、<笑>ちょっとかなり秘密 の, 秘密の方法いや方法らしいんですけどちょっとやり方も。えーあの 枝を継ぐ方法と幹をつぐ方法があってちょっと幹をつぐ方法を勉強してくる予定していますんでいつか公開できるようにですねはい、はい、そんなふうにしてこれは作業していこうと思いますであとはですね本当に安いもんですいっちゃっていいのかなこれあけびなんですけど、うんえー、と 3,000 円で出てました、はい、でこれはね初日始まって少したってからですかね誰も買わないんでまあ幹がね面白いですからってことはこれも当時ね。 これも閉じゃない。<笑>そうそう。そうなんですよ。あとこれ長いんでね、動、う、画、ん、撮っちゃってもいいかなって気がするんですけど。 うんだからこれちょっと来年になって飽きたらまたお祭り出しちゃうし、まあ、今 3,000 って言っちゃったから、うん、<笑>あんまり1万円とか出すともらえちゃ忘れることもまし う, <笑>ましうんですけどこれも木造りでちょっといくつか設定しちゃいましたけどあけびの話をしますと五つ葉と五つ葉があるんですねで盆栽の中では比較的五つ葉がいいよって言われてます。はい、というふうに言われてます。使えてますよね 大丈夫ですか寒 い, 寒いですね。<笑>今日半袖で来ちゃったから。<笑><笑>この雨でね、半、ね、袖 す, すごいなと寒そうな見てて寒い。見てて、寒そうだし疲れてる。<笑><笑> お, 互いお互い 様, ま で, お互い様ま で, <笑>で。あとは、これも大したことない。これは、えー、と初日ね、結構遅くまで売られてました。 赤えっ、ー、と若松でこういう変化のやつうこういうのがねえっ、ー、と、ね、800円と500円がありましでこんなものだったらなんとなくまだ6月に動画できるかなということでこれも、ね、いろいろ畳み込んだり、うん、この辺曲げてちっ ち,、うん、ちっちゃくできるし若松6月のね畳み込みできますん で, でこれもうーんまあ足元がこんなふうになってるんで。 ちょっとこれだらっとしてますけどちょっとねまあ灰色が悪いっていうのは元気がない多分肥料も何もあげてなかったと思うんですけどそういう何ていうかな対策するには全然耐えられる元気さだと思うんでちょっとこの辺も機会があれば動画紹介をと、はい、いうのが赤松乳弁ですねこれはあの Q さんも買ったやつはいえー、っといや私ねこれ目をつけててえー、っとああいいやつだ いいそう。んの あ, あの、避けてたんで す,、ね、んです私がね奥の方にいいやつ全部寄せといてカップで買いに行こうっつってね、えー、もう閉店間際の4時過ぎにもう私のらでら全部買っていこうと思ってたんで、うん、そしたらねいいのがもうあれで、ね、これいいやつ寄っといたやつですね。 <笑>ね、ここもっとね前ぐらいあったんですけどさすがにちょっと安くてもねえ買えないなーっていうものがあったんでこんなのはい い, い方ですねこんなやつとか、うん、こんなやつとかですね基本ね二股で作ってそうです、ね、枝作りまではしてるって感じかはいはいそうですねこういうのもねあの太い細いがあっていいんですねあの、うんうん、同じ太さで2本欲しいっていう人も結構いるんですけどでもここはね上手に作ってるやつで。 ただ、えーと、去年の店の淵って言っちゃっていいのかな、はい、あの購入して根さばきしようとしたけど、足元、ずーっと幹が、ね、あって、ぐっと曲がって、全部なってるんで、えー、とこれについてはもう全部取り木、そうなってるはずなんで。えー、と6月に えー、取引をする予定してます。うんうんいいますね、ええー、なんでえっ、ー、と8週連続取引の動画を<笑><笑><笑><笑>ちょっと早く終わりますね<笑>、えーえー。他のも入れて、他のもあっちも取引、またこの取引チャンネルになっちゃう。うえー、取引チャンネルなんで、ね、高み込みから、えーえー、我慢できる方は8週連続同じ取引の<笑><笑>動画を6月から7月にかけてですね。ね 8週連続でもう時期外れてもやってるかもしれな い,、えー、れないですねということをやっていこうと。はい、であともう一つこれは購入じゃなくてちょっと同じ取り木の話で、うん、これは、はい、これは新箔と一緒に植えられてた。えー、えたもみじなんですけど、えー、っとこれを動画を出した後に y o さんが盆栽大野さんに一材に行って、うんうん、でそのあかねっていう種類の。 紹介をされたときょう、はい、でさん思い出して私のところにイン n 来て、うん、日村さんのあれ、あかねじゃないかっていうことで、うん、でそれはあどう、そうかなと思いながらも、まあ、動画で一応2500円で売りますって言っちゃったんで、はい、2500円で出してて、1、う、日、ん、2日と実は売れ残ってたんですけど、うん、そしたら結構あの、小野さんにあったあかねも全部売れちゃって、そうあかねな 初, 日初日に全部売れたんですそうしいですよね、だからまあ動画の影響も大きかったと思うんですけど、うん、あかねないですかっていうお客さんが何名かいらっしゃって、はいはい、でこれ、を 茜かもしれませんよって言ったんですけどちょっと大きいなとでまあウルクラにはあんまり、あのー、いい加減なこと言えないんで大野さんにこれ担いでってですね持って行って<笑>えっと見ていただいたらこれ茜よとで。なおかつこれだけの大きさで こんなちっちゃい葉っぱの小花のやつってない よ, よっていう話になったんで、うん、急に売るのがもったいなくなっちゃって<笑>で2500円を4800円で売れないようにまあ下げてもよかったんですけど、うんえー、というちょっと姑息なことをやりましてですねでまあ売れ残ったということなんで、まあ、これについても6月入ったらですね、うん、これ辺で取り引 の、うん、動画を、うん、やろうかなと。正面が面白いかもしれないですね。そ、うん、れでねこっち頭にかえって行って、でやがてはこのちっちゃいところで、うん、この辺を頭にしてですね、この辺でまた切っちゃって、ちょっと結構面白い粘りもありますし。うん、最終的にここで、ねうん、これ<笑>ミニ盆栽作って。え<笑>センチのンチそうですね。まあ間こんながありますからね。呼び継ぎもできそうじゃないですか。できそうですよね。うん まあとりあえずはそうですねこういうのがあるんで、うん、欲しいところはね、うん、え枝をなんかあの糖質ぎっていうんですかね週に、はいはい、やってもできるかもしれないですし、はいはいはい、っていうことでテレビ東京映ってないぞ多分<笑><笑>テレビ東さんの世代は以 上, 以上ですねはいということで、えー、あっ ご挨拶をくれました大盆栽祭り大勢の方来ておっおっ<笑>終盤に来て<笑>えー、本当にたくさんの方来ていただきまして、ね、ありがとうございましたで、えー、とお声がけいただいて写真もいっぱい撮りました し, し握手も握手はでも男性としはしてません握手は<笑>あとあれサイン求められてねそうそうそうあのー、でちっちゃい子はね私と目を合わせなんか変な怖いおじさんだと思ったのか サインあのボールペンと鍵持ってきて、うんで、漏れ止めた人もいたし、嬉しいことに、やっぱこの動画を見て盆栽を始めた、うん、今日は初めて盆栽買うんですよって言って、うんうん、日野さん、サインくださいって、あの鉢にね、8、うん に, ねうんね、<笑> に, にしましたよねしました<笑>あの、盆栽愛好家として、8にマジックでなんかお絵描きしていいのかなっていうのがあったんですけど、うん、それがまたちょうどいい、その白い長方鉢でね、描きやすかったっていうのもあって、えー、昼間ですと。 反対にちょうど9歳もいたのでね「えー、盆栽球です」という、ね、あのサインをさせてもらってお渡ししたということもありましたが、まあ、実はもあのたくさんの方がね、えー、来ていただいてでいろんなお話する中でそういう盆栽休を見て盆栽始められたという方とそれとねちょっと思ったのはあの結構1分動画とかでお店の紹介もしましたよ ね, ししたね、えーでえー、そしたら「おかげさまで売れたよ」っていうことで、うん、多分その盆栽球って 我々その始めたばかりの方がどういうふうに盆栽作っていいか分からないというそういう方向けの動画をまあ主体にやりながらもやっぱり大きい盆栽をもっとやってほしいという方もいましたしそれから業者さんの方がやっぱが盆栽級に出て売れたとやっぱり業界を潤うためにはね仕事さんもそうですけどやっぱプロの方も潤っていただかないといけないので、まあ、そういうことにもちょっと貢献できてるかなと、ね、いうのちょっと感じましたよね。うんはい まああのえー、今後も一生懸命動画をやろうといういいきっかけになりましたのでんい、ね、いい給もらいましたねあ、そうですよね、教えてもらったんであの、トータルで見ても、一応、皆さんね、売り上げも良かったみたいなので、ちょっと全部は聞いてないですけど、はいはい、ということで、今後も盆栽給与をよろしくお願いしますというあの、僕、ずーっと気になってたんですけど<笑>、はい、もう締めみたいな感じになってるじゃないですか、はいはい、8勝敗してないです。<笑><笑> <笑>もういろいろ忘れますよね。<笑><笑>そうですね。えー、そう、もう全然やっぱり調子が出ないですね。はい、えー、っと、これはですね、これも初日にですね。ええー、あ、これはね、実はこれ頂きものですいただきものえ。この木を買った時に一緒にいただいたものなんですけど、非常にこの。 蜂の、ね、色もよくって作家さんが多分こう見るんだと思うんですよね、うん。非常に足の作りもいい、色もいい、ね、下着もよく読めないんですけど、まあ、だからこういうのも名前をで買うんではなくて、いい鉢だ、まあ、これもらったもんですけど、えっ、ー、と、後からこれは何かなっていうのは、また一つの楽しみじゃないですか、一つね。ということで、えー、これは、まあ、いただいた一つのものですと。はいそれと ここれははね、3日日。目です。最 終, 日最終日、えー、これはみんなね値段ついてたんですこれだけ値段がついてなかった、はい、で、非常に古い鉢なんであいいなと思って見ててで実は落款見てたらちょっといろいろと見えちゃったんですね私ええお店の方は「んーとととうんとちょっとこよくわかんないんだよね」っていうことで一応ちょっとお値段言えませんけど、えー、と言った値段が比較的安かったので購入したということで。はい でさんにもしかしたらこれ当たりかもよって、うん、まあ遠子の方に確認していただいたら、はいまあ、私的には平とか東とかコブとかいう文字が見えたんですね、うん、で書いてませんかって言ったけどさすが浜の会長、はい、ここで見るんだと生地で見るプロは楽観ってもいくらでもごまかせるんで私はここで見たけど本物だと土目 が, 土目が え揺<笑>さっていいのかなというもので本名が清水喜三郎っていう、うんうん、喜三郎っていうのは私も楽観見たことあったんでいやいやその「喜ぶ昔」難しいほどの「木」ですよね、うん。で、はっきり読めないんですけどだから業者の方もよく分からなかったと思うんですけど、うん、まあそういう、いこんなの偽物でいくらでも作れるとプロはここで見るんだよっていう、うん、いわゆる。 のぼり釜のハ灰かぶりのこういう土目っていうんですかね非常にねこの味のある古いだ か, だから私は例えばあのこれが別に本物じゃなくてもやっぱり鉢で買うっていう、ねうん、あのそれでいいと思うんですよね、はい、そういうような買い方をしてまあたまたま当たったよともしだからそれが本物だったら安い安い安いって書いてあったまあ今朝聞いていたいて<笑>ここ聞いちゃったん、えー、でねえからで買ったっていうのも分かってるし、うん えー、本物だったらいくらっていうのも分かってると思うんで、うんうん、こういうお宝探しみたいなね、そういうのも楽しみ、ね、楽しみだっていうことですよね。本当にだからいわゆる鑑定論と一緒ですよね。うん、たまたまあってやつが、一つの楽しみになるかどうかわかんないですけどね。うん、あの盆栽まつりでね、こう、ね、いうこともたまたまあったというようなことですね。はい、はい、ということで三日間お疲れ様でしたありがとうございました。はい、はい、えっ、ー、とまた来年たくさん販、えー、売できるものをねえっ、ー、と用意して。うん えー、とお安く皆さんに提供できるようにしたいと思います。はいですねはい、来年分のバッジもありますのでね。大量に余ってます<笑>、はい。大量に余ってるし、15日にあと100個来ます。<笑><で><笑>はい、完全なあれですね。作りすぎ。え作りすぎですね。はい。でも全国から結構ね、あの欲しいって言って来ていただいた方もいらっしゃったんで。ひろさんのバッジ求めてみんな来てたしいます。ありましたね、えー。それはそれでありがたいなと思いますのでん、はい。またフェスの時でもね、ねバッジはお配りしたいと思います。 ちなみに百0万さんはいらないっ<笑>はっきり言われまた千葉いらないっはっきり言われまた、ね、<笑>はいということで以上よろしいですかねはい、はい、どうもありがとうございましたおまけ9さんの、はい、さっきも言いましたけどここのバッターは気焼きですねじゃあ有料品ですねはい。 これはどれも1000円ってことですよね。うんうん そうですね、全部1000 円, 全部1000円です、ね、僕でもね最終日に買ってるんですよああの1日目の2日目回ったけどほ、えー、ら忙しかったじゃないですか撮影もあ編集もあったりそうですねだから買えなかったんでそうかそう初日は帰ってやらなきゃいけないからだから日3日目にしか買ってないええー、そうですねかわいそうでしょああそれで始 ま, る<笑>始まるんですねそうこれ大野さんの初日の動画で宣伝したのてました2日目だった 宣伝したやつが一日さにで上のってだからそ う, そうですよね。一層さんでユキ書籍さんだと、うん、いうことで、えっと一層さんの残念ながら亡くなられちゃったので、うでもう土台がないよという、うん、話してたやつですよね。だもう世界に一個、ね。一個ですね。の価値ですよね。ということですね。ユキ書籍さんとこれも一層さんの珍しい、はい。あ、ね、あ、そうですね。サインが違うんですね。今の一層さんに。あ、本当だ。 これのあか古いいなと思って。えー 以上です。です<笑><笑><笑>僕は基本一万円以上の木なんて滅多にかわ滅多にとか一回ぐらいしか買ったことないんで。こういう楽しみ方もお金かけずできる。そ う, そうそうそう、そういうことですよねす。はい。これだって将来ね、何万円とかっなっちゃうことな、ね。なりますよね。はいはい、こんなのだって、五年も作るやん、一万円ぐらいいくんじゃないですかそうそうそう。いやいやいくんじゃないですか。いつも欅は正直言うとちょっと高いの売れたんで。はいはい。ええ。 だから、そういう楽しみ方ですね全部1000円の時もそうですね万超えはしていくそうですよね枯れなきゃ枯れなければね、うんはい、まあ年数かかりますけどねそれもまた楽しみですよねと、はい、いうことで私の買ったものでしたはいそれでは来年また来年また<笑>よろしくお願いしますよろしくお願いします、はい